うっすきっこみなさん、こんにちはきっこね指導員のアライダーです。今日はですね、みんながデジタルでよりいい成果を出せるように、えー、みんなで指導していきたいと思います。ゲームでいい成果を出していくにはどうすればいいかそれはですね、頭に血液を送り込んでいくことです。ずっと座りっぱなしだと、 下半身の血がずっとここに止まってしまって、頭にはちょっとの血しか行きません。なので、成績がうまく出せないとかあったり、負けたって時に血液が行かないので、クソいい結果が出せないってこともあるんですね。そうして見詰まってきたら、ぜひこの動画を見て、あ、体を動かして血を送るんだ血を頭に送ればいいんだっていうのを、 思い出してほしいんです。さあ、今日はですね、そんな感じで、全身で運動して、ゲームで結果を出す。やっていきたいと思います。お尻に、こうやってトントントンってやっていって、ふくらはぎを動かしていく運動をしていきます。こんな感じですね。ポイントはですね、まず、お尻に手を置いていきます。注目ポイント。 手の甲をお尻につけてぴったりとくっつけます、まあ、手は組み合わさってもそのまでも構いません次にですねこの手のひらにかかとをつけていきますぴったりつかなくてもいいです、まあ、後ろに上げていていいです僕も硬いのでつかないですが、まあ、こんな感じで勢いよくぺんぺんぺんつくようにお願いしますじゃあこれで10秒間いきましょういきます 12345678910OK さあハムストリングスここが温まってきましたよしパワーがもうこり上がった太ももを動かして下半身を動かして頭に血を送っていく運動をやっていきます それではいきますえただこうですねもう簡単です足を太もまで上げるポイントはですね、えー、足を90度までなるべく腰と膝がまっすぐになるようにこまで上げていきますちょっと半ンだと後ろにいちゃったりとか逆にだるくなっちゃうのではっきり90度までふっふっふっふッふッふ ッ, ッ, ッ, ッ, ッと上げていきますこれはちゃんと足を上げて早くやればやるほどいい運動になります さあ見えなくならないだけ注意してやっていきましょうじゃあこれも重要感いきま す, す321はい 12345678910OK、OK、来ました太ももが温まってきましたね下半身全体を使ってここに溜まっているエネルギーを頭に 貯めていく運動をしていきます。さあ、やり方は簡単ですジしし。ジャンプしてしゃがむ。ジャンプしてしゃがむ。ジャンプしてしゃがむ。これだけです。ポイントはですね、なるべくしゃがんだ時に、上半身がまっすぐになること。前に行っちゃうと、はうこんな感じで、よいしょ前に転んじゃうので、首が、よいしょ真下に落ちていくことですね。 こうしていくと安定していくので、よいしょ。ジャンプして、うんこ座りですかね。ジャンプして、うんこ座り。こんな感じでやっていきましょう。で、これより今度はですね、10回やっていきます。いきます。3、2、1、はい。 合っております9 10ビクトリーできました